声がスキムショーに嬉しいキンプリヘイヤ仕様の今日すぎるジャニー北川さん愛からの脱退宣言の可能性も、果たせぬ約束を胸に世界進出に挑む可能性はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ジャニーズの人気グループ q n g ックスが5人体制で活動できるのも残りわずか。メンバーの岸優太ー27、平野ノシ26、神宮寺ー太25が5月22日をもってグループを抜けた後、キンプリは長瀬連24と高橋海人24の2人組ユニットとして新たなスタートを切る。 昨年11月4日の深夜23時に突然何の前触れもなく明かされた3人の脱退やジャニーズ事務所の退場発表に困惑するファンも多かったようです。脱退を決めた3人と残留を決めた2人の5人それぞれが現在の心境を語った動画挨拶がファンクラブに流れ、ファンたちが釘付けになっていました。情報識者。 それぞれが目指すべき道が異なり、お互いの人生を尊重するための決断だったことが各メンバーから語られていましたが、中でも平野は脱退理由の中で2019年7月に亡くなったジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川さんに対するこんな胸の内を明かしている。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 と深い愛を語った平キ金プリは2019年7月に亡くなったジャニー北川さんにとって生涯で最後に CD デビューさせたグループ。また、デビューの際にはメンバー自身がジャニーさんに直談判し、デビューが決まったエピソードはファンたちの間では語り草となっている。平野はそんな人生の恩師とも言えるジャニーさんのことをメンバーの中でも特に慕っていました。 ファッション誌、ウィズ、講談社の2021年4月号のインタビューの中で、好きなものを聞かれた際、彼はこんなことを語っているんです。前での情報指揮者、平野は同志のインタビューの中で、僕にとっては家族のようなジャニーさんの声が好き。少しこもった温かみのある声で一緒に話しているとほっこりしました。 ジャニーさんは日常会話と仕事の時で声のトーンが少し変わりますが、ジョークを交えながら話す普段の何気ない会話の声がとても心地いい。リラックスできて落ち着くし、聞いているとなんだか無性に嬉しくなったな。と話し、ジャニーさんへの深い愛情を示していた。しかく、僕らの武器は武器がないこと。 だからこそいろいろなことに挑戦できる。また、別の媒体ではこんな話も。ファッション誌のンのう、集英社2021年7月号の中で平野は、2021年5月に発売された金プリ7枚目のシングルに込めた思いをこんな言葉で語っていました。自分たちで、考えやりたいことをやりなさい。 ジャニーさんから託されたこの言葉を、7枚目のシングル、マジックたし H でようやく実現できた気がします。メンバーで一から勉強して、研究して、練習して、関わってくれる周囲の方々にお願いして、わがままを聴いてもらって、僕らだけのエッセンスを入れてこだわってできた曲だから、思い入れは強いです。曲調自体だいぶ挑戦的ですしね。 曲もダンスもファッションもジャニーズっぽくないと思われるかもしれないけど、それが正解だと思います。誰かがやっていたことを真似してもしょうがないですから。僕らの武器は武器がないこと。だからこそ色々なことに挑戦できると思っています。前での情報識者。常に生前のジャニーさんと交わした約束を胸に、キンプリとしての活動を行ってきた部屋。 愚直な彼のことだから、今後グループを離れても、世界レベルで活躍できるアイドルになる、と、ジャニーさんと追い求めた夢の続きを歩んでいくのかもしれない。近く、ユーはソロが良いんじゃないとの思い出を打ち明けた、平キ金プリの公式インスタ内でもいつも大切な時はこう、しろ、でなく聞いてくれるような話し方だった、ね。ありがとう。 と、恩師ジャニーさんへの感謝を語っていた平野